火のほうか回ってみましょうかずーっと上上がって休憩所があって丘があって万葉か火があって藤棚ながあってずーっと下降りてまた蛍の水路があるのかなちょっと上がってみようはいちょっと上がりましょう全然人が歩いてないですね あらーこんなきれいな公園なのにもったいなほとんど歩いた足音がないわ休憩所ああこの看板は何でいしょうああきれいな看板 山蔵町庭の枯れ葉でございましたかそこでしたか綺麗なんだろうな夕日があったら大宇佐町 曲を胸上げるだだう。はい、ありがとうございました。歌の街のようだ。こっちは体育館かね。これがね。万葉がいい。 あー<笑>もう消えてね見えないんですよねもともとあんまり読まれへんねんけど見えないかねはいこれにねどこだこれは松山城ちょっと待って松山城見てみようか松山城どこや松山城 ちょうどこれまとめまじゃん。見えんがね。こんなんだ、この日が。これちょっと読まれへんね、さっぱり。残念、読みませんでしたわ。大こ東ののに、カギヒロヒの立つ、 見えて帰り見すれば好き方武器のわよばれんな万葉集第一巻はいありがとうございましたどこ行ったらこの池はあるんかな、ね、池は藤田ないやろここは うーん歩いてないね誰もこんな人歩かんもんかね公園あらこっちにも駐車場があるんだね駐車場があるけどこれまた違うのかね、これああ違うみたいやね ここは東の枯れ葉でしたか昔のあれ降りるとこないぞやっぱさっきのとこ下りるんかね藤棚があるけどここ折下りたところにね池があるのかね じゃ、じゃ、じりできるか。どうなんでしょうか、これは。この下、どうやって降りるの、これ、池がそこにあんの、これ。わからんね。降りるとこはないんだけどね。 あら、折り止まうね残念やね、行けないんかいねあらあら、行きませんか<笑>やがらさ、た、いいところや 日本最初の薬狩り日本書紀累子9年611年、えー、宇田野のそういうことですか約束を積みましたかせっかくの公園がもったいないね 全然、使われてませんわ降りるかいええー、長めでございました。はい、一周回ってきましたけどねはい、ありがとうございました宇田市の公園でございました